作業的には作業的にはね一応ねこれあのだいぶ見る前からね肥えてきたと思うんだけどこの一個だと平面なんですよね、はい、で盆栽っていうのは平面じゃなくて立体的になってますからね、はい、縦の軸と横の軸とそれから奥行きっていうのはあるわけですよ、ねはい、これだと奥行きが出てないんです、はい、だからここをもう一歩つけて奥行きを出したいっていうことですよね。そういういことが2年近く。 防災見てて、はい、だいぶ見方見え方が変わってきたと思うんです、ね。ありがとうございます。<笑>そう思ってね監視してます。ありがとうございます。ね、成長してるのか。だから今回ね<笑>ここの後ろにもう一本入れます。 はい、きたし持ってきたんでもうにてきます、うん、もう針金は前回あのくっつけてありますんで。そう これで、こつしていきます、はい。ちょっとっ、朝ぎりそう、もうちょっと、ちょっと変なになってきたか な,、ねしな。しなしなになって。きましたなめくじが入って、これ食べちゃうからえ。なめくじ。なめくじが。うん、なめくじのハッター、そうさ、ほら、ここにあるんですよ。これ、光ってるでしょれこれ食べちゃう。なめくじのハッターと。結構狭そうですね。うん これは僕が途中までハリハリかけてやめたやつ止 ま, て、ね、止まってます あ, あ, あんまり猫長くないねこれ。そうなんですよ ま、たラファイアでここ根っこ縛ってきますここから入ってないん で, そうです、ね、ここからずっと入れていきますから あげるんですね。これ、うまくいくかな。内側にもちょっと出したいんだよね。こ こ, こからですね。うん、ここね、ちょこっと。でも、ここ長いから、もっとこっちにこ、こっちから持ってくるか。かうん、うまくね、こう収らないな こんな感じでっ止めていきましょう。はい 根っこがうまく収まったこれ。ちょっとここは空いてるけど、もうん、ここちょっと。うん、けど寿司かなんかで埋めるような形ですね。はい、ここまでこの太さだと、中に入らない太くて、うんうんうん、と太思う。これで形作っていきます。はい、こっちがこんな感じで、うん。ちょっと見えてる感じ。うん ここね、ここがね、重なっちゃうんですね。こことね、この下だね。うん。こんだけもらそうですね。ここはね、あんまり出すとね、うん、流れがこっちへいかなくなる、ね。なるほど。こっち、ちょっとだけずらしときますよね。こっちの流れちゃうから、こっちのやっぱりうまくついてるな。うん。 え木がねは針針金金入れてないよこれが、ね針がね、切るかこれ使ってないけど。 うんうん。ちょっと開けておきますかね、ここね。水入るように。はい。まあボリューム出てここねって。うん、いい感じ。 これ今やっちゃうと、ちょっとか全体の形全部変わってしまうんで、これやらないで、このまましてください。これ、うん、中にどんどんどんどん石にくっつけたほうがいい。でここがね、こ, こねうん、ここもっとくっつけたいって話です。うん、近づけていく。ここの溝に。これを入れたいんですよね。うん、将来的に。こにこう、こう芸を見せてる、いいじゃないですか。ここに入れたい。 よよより景色が変わってきてると思ってててきるるるととすすすすねごく出たんですよ今度、ね、あと後ろかかからこう見ら見れるようにいいなるほど。 後ろにうんあの一本入れました、はい、でこれね浮き出すためにここに一本入れたん、ねうん、ですねでこっち流れが左そしてここ右側のここ間はいこれちょこっと入れましたちょっと近づけるような形しました、うん、これがあまり出すぎちゃうとね流れがあの変わってしまうんでうんこれここですね。うん これで石突き2つ目の木色つけたのが完成っていう形 で,、うん、で今度ねこれを飾ってみましょう飾りっていうのをちょっとやってるこ の, この前は当板にやったんですけどこの同じものですね今度ねジータ持ってきてるんでその枠の中に展示する飾るっていうそれをやってみようかなと思います ちょっといいろろ今日来たんで、で、はい、その中であの中あやっぱりこう砂砂を使った、ね、砂膜米 ね, 砂巻く場合ねあんまりいい色使っちゃダメですかね傷だらけになっちゃうからホームセンターなんかでこう黒いコーティングした板とか売ってますので、ねはい、ああいう板を使ってこう飾りを自分で楽しむっていうのもいいんじゃないかなと思います。うんうんうん 島、うん、に見立てるみたいな。うん、この見立ては海ですよね。はい、砂浜みたいな見立て。ここにですね。ツタもつたです、ね。ツタ。夏 ツ, ツ, ツタ。はい。これを入れてみます。うんうんうん。でちょっとまだこれ違和感あると思いますよこれ。この板の中にあの置いてあるんですけど、ただ置いただけで。 はい、全体的ななバランスってていいいうのは取れてないと思ます、はいはい。どうやってバランスを取るかっていうと、はい、の写真なんかだと9分割三、うんうん、個三個に打ってそこの間に入れていくっていうはいはい、はい、そういう置き方あるんですけど、はいはい、これは盆栽立体ですからね、はい、どういうふうに置いていくかっていうのを見ていしかないんですよ、うんうん。そのバランスっていうのは位置のバランスじゃなくて重さのバランスっていうのあります重 さ, 重さのバランス例えばここを中心とするでしょ、はい、どっちが重たいかってこれ見た感じ ここ右側ですね。右側重いでしょ。うん。ということはあのシーソーじゃないですけどこのバランス重さのバランス取るためにはこれをもっとこっちなるほど。そうすると重心の位置が変わってくるんですよここで、ねうん。ここだったのがここへくるでしょ、はい、重心の位置。そして重さのバランスっていうのが取れてきます。うん、んでちょっとこっちもねあの砂を入れてって言います。 大体重さのバランスとかバランス取れたと思うんですよこれ重心の位置はこっちに移動してますからね、はいはい、この構面の中でこの両方のバランスっていうのは取れてますなるほど面白いですねこれが下草がもっと小さいものだとすこんなこう小さいものだとこれだともうこっちは軽すぎる、うんうん、ということはこっちへ逆に離離してますこれもうちょっとこっちでだから これがこんなところできちゃうと、これで一体なるかもわからないですけど、バランスが取れなくなってゃう、ね。重さのバランス。左に、欲しくな、それ欲しくなりますね。<笑>でも、わかりやすいですね、その重さのやつは。うん、重さのバランスっていうのは、ね、それ必ず意識した方がいいです、ねうん。ただ、憶測じゃないですから。わかります。写真の構造を決めるんじゃなくて、うん、ちょっとこのバランス的なものを見てが。はあ。憶力もそれで例えばね。 と添えのになりますよね、はい、これをメインに見せたいいい、そ、うん、その場合、こっちちょっとこれれ大大ききと思ううんでですすよまあねは小さく見せるために後ろを持ってです、ね、なるほど。これを。 こうってゃるうん、どっち見るかっっ、まあねね、っちちちちちをて、うん、を, 脂肪を見見見見るるるるかかかととととといいうう左左側まますすすすすねててて右そそそれからそれれれれららがのの流れを受け止めるっていう、うん、でで こ, こことこはょっとょょだ取他のやつ変えみしぎ違和感が あ, ある。 ほうほうほう。こういう飾りも面白いのではないかなと思います。なるほどで、一番バランス的に取れるのは、こういう小さい癖の低いやつかなと思います。こんな感じですね。なるほど。でね、今回はね、この夏塚。はい。これでやっていと思います。もう一つね、小道具持ってきたんですよ。はい。これは一つのあの庭として見た場合ね。うん。こういう、こういうものを入れてみいいと思います。うん。この一つのや、これ鍵ね。 ははい、はい。そるとこの砂の変化というのはねこれがこうずっとこうつながってるほうほうほうこつながってるのと明るいていうのは全然違うと思いますよ感じがほうほうほう上から見るとねちょっと面白いかなと思うんですけ ど,、ね、なるほどあの板の中で風景を表す空間を見せるっていう、ね、そういうのがあってもいいかなと思ってなるほどでこれやっぱり飾りっていうのはねあの基本っていうのがあって、うん、あのさっき言った重さのバランスそれから、はい、あのこれ種木 木を引き立て草原 の, の方がえばっちゃったらもうしぼくの感じになるですから、うんうん、こ, れここに草の方でですね草原の方でこれもっと寂しいなって言うがいうすごいんですよこれ、ね、ででゃもう一個これ入れちゃうどうですかね、うん。ちょっとうるさい<笑>シュガーって123個3点かたるんですけど、うん、これ俳句で言う気がさないう「木重ね」木重ね夏だったですからねこれ夏の植物ですよそうですねこれ2つのあるんです、ね、よ 夏, 夏, 夏だ気が豚がっていう形になりますのではないといいもう季 節, は季節あるんですよもう8月7日ぐらいに秋になってです夏の上で。 逆戻りして、うん、こういう夏蔦をそれに使って、考えてみました、ね。いいですね。こういう、あの、もう、自分の部屋の中で、こう楽しんでもいいかなと。ただ、部屋の中では、三日中、こう、木をじゃだめですけど。うん、夏の飾り。夏の名残飾り、ねあ。ありがとうございます。今度は、なんか、秋に。そうですね。飾りをつけていきたいなと思います。面白い。以上です。はい、ありがとうございました。はい